久しぶりに会った時旅行久しぶりに会った時旅行最近元気最近元気いやあんまり仕事がとても忙しくていやあんまり仕事がとても忙しくてあまり 無理しないでね。一緒に旅行行こうか。あまり無理しないでね。一緒に旅行行こうか。元気だ、元気だ。とても、とても。無理する、無理する。旅行、旅行。